ちゃんなんですけどいいん、うん、これ買ってきたんですよはいケンタッキーでチ ー, チーザーチーザーチーズ。うんこれ新発売やんえ今新しいやつあの、そうあれ今日発売だから出たいくよ、ね、これあれずっとカウントダウンしてたやつだ俺が言ったやつだそうそ う, そうカンタがこれ美味しそうだよ絶対お前食った方がいいよって言ってたやつだそうそうそうそうちょっとミス いや、俺にだけ見ちゃった。<笑>いやいやいや<笑>サブちゃんだから。いや、サブちゃんでもさ。これこれこれこれ。作 っ, ってみようよ。いや、これ絶対うまいじゃんね。じゃ、いいすか食べて。はい。いただきます。え、絶対美味しいじゃん。え、なにこれ。いい絶対。なんか肉。じゃね。うわ。肉じゃね、ここ。肉。めっちゃうまいぞ、これ。こや 絶対売れるわ<笑>でも数量限定で、うん、前の人3人連続これ買ってさた、うん、焦ったちょっとなくなりそうなうんうん、まっうん、まこれこれ分かったんどっちかっていうとこっちなんだあのケンタッキーだから肉ペーストのピザなん だ, うだなんかね載ってたんだよねホームページに。 それ持ってるかこんなうんまい、ね、こん な, んいよな<笑>チッザだってだから生地の代わりにチー、はい、ピッザみたいなのにかけてるってことかチーズと で, でこの生地の代わりにお肉使ってるねチキントマトケチャップオニオン、うん、コーンサラミ、はい、でその前にチーズ OK <笑>しまし う, うーんおいしいお<笑>腹いっぱいになってるの 昼飯食 っ, たいや食っていいよ昼飯食ってかおにぎり食ったでもさ、うん、俺も簡単こういうの好きだよ、ね、結構、うんうん、俺多分食生活でやばいかな、うん、えこれはこっちも新発売えこれねビストロ風ハンバーグサンド、うん、これもうまいわ絶対見てこれお、うん、い, いや美味しいわこれなんかパンがやわらかいからはいはいはい ハンバーグと合うねこれなんか詳細載ってるのかな載ってるだろ丸々一個入ってるイメージないなそうでしょだから薄いのが入ってるイメージあるけど何も書いてねうんそれだけ何も書いてないビストロ風ですおいしい俺はもういいや何で<笑>いやもうお腹いっぱいだし幸せになるんだから<笑>俺多分あれ買うわおいしいもんねうんケンタッキー昔中学とか高校の頃って行、うん、かなかったの なかなかったねなんでかっつったらマックとかのほうが安いし100円マックとかあるしなんだろうそれでよくねっていうふうに思っちゃったけ ど, るどちゃんと野菜が入ってたりするとことか美味しいじゃん肉の質が肉が美味しいからケンタッキーいいよね 俺,、うん、俺だからケンタッキー結構行くよね、うん、でもマック以外のさそのハンバーガー屋さん料理屋さんとしてもハンバーガー屋さん行くようになったの普通の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 はいじゃあごちそうさまでしたいや お, おすすめお俺がおすすめって言ったらそうだカンタがおすすめの町じゃな い, い、はい、ということでサブチャンネルでしたありがとうございました